皆さん、こんにちは。安倍、金蔵が、いかがわしい本、出しました。立憲民主党は、金を、いかがわしい探偵団を、始めています。国会で、質問して追求しています。本上議員は、同書で、財務省が、自己保身のために、金蔵に濡れ衣を着せていると書かれているが、これは、劣望だろうと、追求しています。 大原信雄氏も憤慨しています。秋江が100万円を籠池に渡したというのは嘘だ、と同書に書かれているが、これは、真っ赤な嘘だと。各もひどい内容の回顧録、読売新聞もろとも、粉砕しようでは、ありませんか。 「名前を言うけど息子かな」「助けてあげたい親心」「危ない危ないそれは詐欺」「出てはいけないその電話」「聞いちゃいけないその話」「電話はいつ 「ぜったいわたさない」「おくらない」「はぁ」「ゴウサギのおさぎのさぎおんど」「ゴウサギおんどでさぎを」